阿そう組スズメのお姉ちゃんたちの登場でございます。えー、この曲は浅田メガタ市出身の麻生恵子さんの、えー、曲で銀座のスズメっていう曲なんですけども、今日は4人の元気なお姉ちゃんたちのスズメちゃんたちが踊ります。皆さんごせあの拍手ご声援よろしくお願いいたします。<笑>ありがとうございます。お願いいたします。 you <sighs> しいね「銀座のメの夜声は」 ま「あ、おさらたのしい」「いきるちかになるから不思議だよ」「銀座のすずめはいすだって」 ありがとうございました。温かい拍手ねいただけて本当にありがとういます。